に身を任せ「踊りたまえばみんなでよい よ, アルショよい」「愛しょに願しね」 「小学校の笑顔はあなたに届けたくて気づけばみんなが踊り始めた心と一つの」 Hey,、yeah. Amen.